ブラッドロッジ来ました。近場から回しましょう。んキラー来るもうチェイスしてるわ。阻止しに来る。 一発もらってたらダウンまで持っていかれてたわあトーテムもらっとこうかしらんもしかして見えてる 走りすぎたしまった倒れてるわ素直に重機使えばよかった 秒でやられたわごめんなさいシェリルありがとう待っててくれたいったらが滑っちゃったごめんね さっきのトーテム壊しときましょ誰か救助に行くかしらオブセが追われてるから救助行くわんトーテムが光ってるわ破滅ね。 救助行ってくれてるこれで交代しないから安心ねまだ釣られてなかったシェリルが釣られるのは大きいわ。 あと一台どこかしらローリーは2回目ねフック降りたい割れてちゃダメだわ。 あ、シェリルここにいるのね。メグもそれだと救助行ってないから行かなきゃ。奥にみんないるのバレてるから、中間で救助行けないようにしてるわ。ここでローリーを落とさせるわけにはいかない。交代してでも助けるわ。シェリルも来てたの スプバだから話の言うよ入っの入てないねこのまま行ったらローリーが先に倒されて私もダウンしてローリーが落とされてしまう近くにシェリルがいたはずだし救助意識高そうだから肉壁に入ってくれるかダウン起こしてくれればローリー頑張って逃げて 私はまだ釣られてもミスリ目だから、ローリー逃げてほしい。そのまま追われるのはまずい。こっちに来ないと起こされちゃうわよ。先ダウンした方を釣るわよね。ヘリルローリーをお願いね。 ローリーはラストだから安全なところにいてメグが近くのゲートを開けようとしてくれてる戻ってくるタイミングが絶妙だわ言うよありがとう ゲートが開くストライクが消える前に突っ込むしっかりゲート開けてくれて救助してくれたおかげねローリーは開けれたかしら